大丈夫だよ。任せて姉ちゃん喧嘩強いから我が名は刹那これ以上語ることの葉はないそれがお前の死ぬ理由だ紅を刺した時あたしは国崩しの紅汗に変わる赤きうつすに恐れをるけ戦国時代に新たなる風が廃の姫たち、達健三プリンセス・ハフ・ディーメンエナマックス